カッパ組の快適な空の旅をどうぞ笑顔でお楽しみくださいそれでは踊っていただきましょう稲瀬県赤月会カッパ組の皆さんでカッパイアライン2018ですどうぞ<笑>こんにちは稲瀬県赤月会カッパ組です今年は皆様を素敵なフライトにご招待いたしますどうぞごゆっくりお楽しみくださいそれでは陽気なパイロットと 爽やかな整備ーセクシーなシエと、ハーバーナイスクリー p 会、番組の皆さんありがとうございました。